ステップ5、変更、ポーラリゼーション。今までの話してたのは、こういう風の波になっているでしょう。縦にはサイン波になっているんですが、これが直線変更の光になっているんですね。そして、これが前の方向に進ん で, 進んでいる図としては、 立っている波と、まあ、下がっている波があるんですが、それが上に行っている部分と下に行っている部分が、それがアンプリチュードなんですよね。その E0×E hat x が、それが x 方向のユニットベクトルなんですが、×sin kx-ωt。これがいつも見ている波 の, の方程式でしょう。そして、この場合には、 Y 方向には電波がないんですね。でも、今まではそれが計算しやすくするためにはやってたんですが、一般としてはそうでもないんですよね。例えば、これが斜めになっている光なんですが、それが波と一緒に上がったり下がったり下がったりしているんですが、それが水平の部分と垂直の部分があるんですが、縦と横の部分があるでしょう。 そして、こういうふうには書けるんですが、今回には EX と EY の部分があるんですね。それがユニット・ベクトルなんですが、まあ、この図としては、横になっていると縦になっている部分の高さは一緒に、長さは一緒になっているんですが、まあ、一般としては変わりは考 え, る考えられるので、それが E0X と E0Y と呼びましょう。 そして、これが sin kx-ωt になってるんですね。で、この term は、この表現は一緒になっているので、この水平の部分 と, と垂直の部分の位相は一緒になってるんですね。そして、これが linear polarized light、直線方向変更になってるんですが、 X と Y の部分が maximum となっている時間は一緒になっているんですね。で、それがその位相は一緒になっているとのほわかるでしょう。そしてこれが直線の変更になっています。で、位相には変更がある場合には異なっている場合にはどうなっているんでしょう。そしてそれが楕円変更になるんですね。elliptically polarized light になります。 数式としてはこういうふうには書けるんですが、今回にはプラスデルタがあるんですね。どっちか。まあ、どっちでもにをつけてもいいんですが、今回には y にをつけてあるんですが。そして、こういうふうになってるんですね。今回のアニメーション と, としては、縦の部分が max になっている時間と、とと横にな っ, ているなっている部分の max になっている時間が異なっているんでしょう。 そしたら、これがまっすぐの線になってなくて、ぐるぐるぐる回っているんでしょう。この場合には、これがデルタイコール4分の π な, なんですが、これがまあ、なんでもいいんですが。そして、Circular の場合にもあるんですが、それが円変更ですね。そしたら、E0x、E0y は一緒になってるんですが、 デルタが2分の π になると、今回は完璧な丸になってるんですね。そうすると、これがまあ、見ている方向、進んでいる方向から見ているんですが、それが光を直接体になってるんですが、ちょっと斜めから見ると、この形になってるんですね。進みながら回ります。で、これが Circularly Polarized Light になってるんでしょう。 円変更になりますこれがすごく面白いんですが、その大円があって、円があって、そして直線の変更があることについては、これがまあ、それが全部はこの位相によります。